一緒にうなぎやりましょうそしてぜひ10月はつまつりあの強さこにお越しくださいそれでは踊っていただきましょうどうぞはいご紹介ありがとうございます三重県津市からやってきましたあの強さこハッピーアーカイブです津市民というのは本当にうなぎが大好きで僕あの実は群馬県出身なんですけども初めて三重にえーえ知らなかったの知らなかったのあの えー、と初めて来た時に本当にうなぎ屋さんがいっぱいあってびっくりするあって友人の直也ってやつがいるんですけどもその直也も寿司よりも焼肉よりもうなぎが好きだっていうぐらい本当にうなぎを食べるえ寿司民はうなぎをすごい食べるんですねそのうなぎを好きすぎてうなぎサンバというサンバを作ってしまったぐらい好きでそして今回も先ほどと同様に北海道大学園の皆さんと。 元気な北海道学園の皆さんと一緒にうなぎサンバを踊りたいと思いますよろしくお願いしま す, ししますそれではうなぎサンバ構えて<笑>さあ会場の皆さんも一緒に い「いっしょかつもないよいとさよいとさよいとさ 見ていただいたお客様にありがとうございました。<笑>ありがとうございました。あの強さこいハッピーアーカイブの皆さんでした。続いては今ステージ上にいる北海道大学園の皆さんに。みんなでこちゃえー、のレクチャーをしていただきたいと思います。 それでは踊っていただきましょうどうぞ